はい、それでは、5章のデータの特徴を把握するの部分の、えー、実例をしていきたいと思います。えー、データの方はあらかじめ、えー、ダウンロードしていただいて、えー、それを読み込みながら、えー、グラフを作るというところまでやりたいと思います。それでは、JSP のオープン。 コンピューター、えー、私の場合はデスクトップに置いてありますので、そのデスクトップのデータを、えー、ファイルをですね、選びます。ファイルの拡張子は CSV、えー、カンマセパレーティッドバリューの略ですけども、そのファイルになっているはずです。これは Excel でも読めますけども、えー、JSP の場合はこの CSV の方が、えー、分かりやすいかと思います。えー 読み込むとこういうデータですね。えー、1列目は、えー、日にちですか、31日までありますね。えー、このデータ自身は、えー、本でいくと47ページに書いてある、えー、横浜と札幌48ページですね、横浜と札幌の、えー、8月の気温になっています。列列目目がが横浜で3列目が札幌 になってますねはい、えー、まず何を作っていくかというとですね、えー、グラフを作っていきたいんですけども、えー、メニューにあるこのここですねディスクリプタブスクリプタブスのスタティスティックスを選択してくださいはい。 そうするとこういう感じでどのデータを ど, どう使うかというのを指定する場面ですね。画面のここ、えー、左端見てもらうと元のデータ見たかったらそこを押すとこれエクセルみたいに表になっています。もう一度戻したければ今度右側のこの真ん中の矢印を押せば、えー、選択画面になります。横、え、浜、ー、と札幌並べて 集計してもらいたいので横浜っていうのと札幌っていうのをここに持ってきていただければ、えー、一瞬で集計が上がってますね、えー、52ページの真ん中の表はこれにあたります横浜は、えー、データ数は31、えー、欠損値はないですね欠損値はなしで、えー、平均は32度札幌25度意外と横浜暑いのか暑いねへね えー、STD デビエーションというのは標準偏差です。えー、平均値が32ですよねで。プラスマイナス3、これ標準偏差の間にまあ 68% ぐらい入っているという、全データの 68% が入っているような、えー、仮に正規分布だとすると、そういう量ですで。最小値、最大値というのがそれぞれ横浜、札幌。 で、集計が終わってます。はい。こんな感じでもう簡単に、エクセルだったらちょっとなんてかかかるところが、えー、すぐにできるわけですね。はい。で、えー、じゃあ、ちょっと左側のメニューを見てください。このプロッツってところを、えー、黒い三角の矢印を下向きになるように押してみてください。えー ここに何があるかっていうと、ボックスプロットっていうのは箱ひげ図のことですね。で、スキャッタープロットっていうのは散布図のことです。Excel で散布図、えー、作る方法をやったかとは思いますが、まあ、ここでも簡単にできると。では、まず最初に、えー、箱ひげ図を作ってみたいと思います。これ、クリックチェック入れるだけで、右側に自動的にこう横浜の最大最小の間に渋いように、渋い数 の部分が、ねえー、表示されます上位 25% 下位 25% はこの5で表されてその、えー、残り2番目のところと3番目のところが5でここは平均ですねで札幌もそうですねこういう感じです実は札幌の方が涼しいのか他にもオプションがありますえっ、ー、と色をつけますかとかユーズカラーパレット あ, あと、バイオリンエレメントってのは、これ、まあ、分布をつけてる感じです。こういう、バイオリンの形みたいになるので、この分布を、えー、示すこともできますし、で、ラベルをつけたり、あと、ジッターエレメントってのは、これ実際にプロットしてくれますね、これ、中に。まあ、これちょっとやりすぎなので、こんなに必要はないですね。まあ、レポートとか論文に使うんだったら、まあ、これぐらいですかね。色もなくてもいいか。 まあ、こんな感じで、えー、箱ひげ図が簡単に作られます。じゃあちょっと箱ひげ図は置いといて、今度はスキャッタープロット見てみましょうか。これで散布図が作られるはず。下がある。これいろんなオプション最初ついちゃってますけども、これちょっと単純なやつ。これ横軸とデータがね、2つあるので、横軸縦軸に横浜、札幌が使われちゃってますけども、 まあ、単純に考えるならこっち側だけが札幌ですしこっち側だけが横浜の温度の分布です。ねはいまあ、ヒストグラムにすればその実際の こ, ういうこれが、えー、横浜の、えー、気温の分布これは札幌の方ですね。という感じになっています。密度で表すか えー、ヒストグラムデータの個数で表すかいろいろ選べるみたいですねはいちょっとこれをまあ置いといてあとまあベーシックプロットの中にディストリビューションプロットっていうのがあるのでこれがまあいわゆるエクセルでも作ったそうですね最初にこっち側にやっておかなきゃいけないんですね、まあ、こちら側はだいぶ応用編ですけどもこちら側がきベーシックプロットこちら側がえー 散布図になってます、ね、横浜はこんな感じの、えー、8月のある年のある8月の温度の分布ですね。札幌はこんな感じ、うん、でこれディスプレイデンシティっていうのをチェック入れたらこういうふうに滑らかな曲線でつないだものが出てきます。はい、他にもいろいろ ありますがあんまり使うことはないと思います。これはまあおいおいやっていきたいと思いますね。はい。で、これはグラフを作るところですね。ここれずっと上に最初の基本統計量があってグラフそれぞれ指定すればグラフが下に表示されます。もちろんこのグラフはコピーできる。コピーできます。コピーできますのでコピーして、えー、レポートに貼り付けることも可能です。 じゃあ、プロットはここまでにしといて、でスタティスティックスは、まあ、その、それぞれねあの、データも既に基本的なところやってるので、あまり必要はないと思いますが、まあ、こんなものが見れるというところを確認できればと思います。はい。そうですね。で、データの読み込みから、そのグラフの作成までを簡単に、えー、評価しましたが、これで、 49,50 たりができてる場所ね。あ、なるほど。50ページの、ああ、このスキャッタープロットで、このアッドレギュレーションラインっていうのを入れれば、この相、こういうのが、リニアだよね、普通。相関みたいというみたいなのが、こういうところで自動的に。 やれますけどこれはまあおいおい本当にうか見たいような時に、えー、使っていきたいと思いますはいそんなところですかねまあ使い方はそんなに難しくないと思いますがこのメニューが英語だのでちょっと、えー、最初は面食らうかもしれませんがあのチェック入れたり ね、入れたり入れなかったりして、この右側のね、結果を見てみると、ああ、こういうことなんだなというのがわかるかと思います。はいじゃあ最後、ここまでやったことを、えー、保存しておくと、えー、このコンピューターのデスクトップに保存します。えー、データとグラフのワンセットですね、この作業した内容を保存するときは、この JASP っていう拡張子のものを保存しておけば、 再度、もう一度ね、やったところからできます。ちょっとその読み込みまでやってみましょうか。じゃあ、フローズで、最初に戻り、ファイル、オープン、コンピューター、デスクトップで、こちらがですね、先ほどの CSV は元、あの数字しかないデータですけども、まあ、ちょうど見えてないのかな、ごめんなさいね。もう一度。こんな感じで、 今のコンピューター、デスクトップってやるとこう2つ、先ほどの CSV っていうのと、ちょっとお聞きします、えー。JSP ってファイルがあります、えー。続きをやりたい場合は JSP を選んで開くと。やれば、そうですね、やった作業をもう一度再開できるということです。はい、えー、以上で簡単な説明でしたけども、えー、実際に えー、自分でね、あの、いろいろグラフを確かめてみていただきたいと思います。はい、では以上でおしまいにしたいと思います。